ーーーーーーーー初めて見見る顔だだねねでででででたんんすすすかかさっっき社長ですあたあ店長ですよ店いいやしかしイケメンだ、ね、みんなあ<笑>大阪にスペシいや。仕事があるんで。<笑> ね、はい、はい、あれ明日たがなんかライブとかって聞いたけど あ, あよくてますね。知ってる知ってる知ってる曲も知 っ, てる知ってる CL ブルーでしょてる知ってるる知ってこのお店いいねて<笑><笑>か噂によるとお好み焼きめっちゃ好きなメンバーがるめっちゃ好きなってる知っ好きで好き で, 好きでさっき食べました<笑>もう食べたくないでしょ まあ、でもまあ、仕方ないですよ<笑><笑><笑>でもジョンヤムさん、あのプロフビールに好きなものお好み焼きって書いてあるでしょ嘘つき僕ですかうん。書いてない覚えてないいや。覚えてな い, てない書いてあったよ、お好み焼きお好み焼き好きですね好きさっき食べました<笑>分かって分かって<笑>うちね、はい、お好み焼き、私焼かないんだよ ああ、私が焼くわけじゃない。いや、この店お店、この店ダメだな。いやいや、ダメだ。ここはみんなが焼かなきゃ。ああ、お客様。じゃあ、うちね、あの、これからお好み、みんなに焼いてもらうけれども。はい。うちのスペシャルメニ何があるんだけど。食べる。なんですか。うちのね、スペシャルは。こっちになんと。ああ、そっち。フリートッピング。ああ、カスタム。カスタムフリートッピング。ああ、いや、や、は、ばいけど。じゃあ。 とりあえずエプロンつけてもらわないと雰囲気悪いから ね, ねエプロンつけてはいエプロンクリ ち, ゃ大事ちゃんとみんなつけてよありがとうはいクリアが大事はい大事大事大事はいクリアが大事がもえクリアが大事がもやクリアが大クリアが大事がブステシそれン そ, それは何なんかいやらしいなるけどあクリアが大事がブステシニャンククリンが大 事, がが大事でもちょっとひどいんですね ひど い, いやさっきの水はやってくれて僕の体っ こ, ここは自分で焼かなきゃうんまたすごいねい<笑>うわ運動 や, やっ 一, 一生懸命やったん、ね、よ一生懸命やったよ本当ト同じ鏡みたいあの、やけどしないように気をつけてね熱いから、はい、どうやってならないようにねじゃあちょっと早速焼いていこうか、はい、うちのフリートッピング紹介しますよ、はいう パバパバンうちのフリートッピングはすごいよ何でもあるよおこれチェリーチェリーでもお好み焼きに入れる入れるうち入れるああうちのお好みは入れるよフルーツフルーツフルー ツ, フルー ツ, フルーツ本当ですかポテチとかねポテトチップとかだーとかいやああおいあおなおだ納豆もあるしウニもあるよキムチもあるし お, おいしいのたくさん入れてねあのー、今日ねそしたら店長スペシャルメニューで 一番おいしいもの作ってくれた人にプレゼントあげるよおーおーアボカドアボカドアボカドおいしいよ体にいいよ入れるねーチーズチー ズ, チーズ入れるねーチーズ大好きうわー入れるねーチーズあのああー体が空気をよく入れて、はい、ああひ肉でああこれをよく混ぜてたダメよく混ぜてあの 空気をねっこん切りの色気。空気をよく入れるためにこ う, こうシェイクほんとにシェイクしていこうあっじゃあこれミックスしてあとは自分の目の前で焼いていきましょうさあなんかスイカ好きなのでスイカ好きだからスイカ入れたい入れたいですけどスイカ入れたいなん か, 入 れ, か, 入, れか入れてみようか入れてみようかみようねえ 魅力魅力ある魅力あるスイカ入れようはいスイカ、ね、ーーはーい あ, あんまりこれは合わないいやいやい や, いやすいませんいやスイートスイート<笑>スイートこれスイート美味しい美味しい え, <笑>え好きなものは入れましょ う, もうじゃあ焼いてください中華揚げスイはい前のフライパンにああごめんごめん<笑>スイカちょっ ちと ー, ハーボカドがちょっとーここ フ, フルーツカップあの、すいません、それなんで変な色なんですかあ、あの、イカのあれ入ってますあ、イカイカスミ入れたはい あ, あのね、みんなみんな、はい、こうやって押さえちゃダメだよ、こうやってあ、ダメですかこうやってやったら美味しくないよ、こうやって言ったらそのまま、そのままステイ、ステイ、ステイ佐藤さん、やっぱりそれそうでしょう、内房じゃあ、ここも入れますお願いします<笑>ここはスイカとアボカドだからねはい おー い, い, いい感じ。アボカドスコラボレーションあの、ポイントはね焼けたかどうかのポイントはこのこの周りがちょっと根性根性感のよにになってきたらシュッうーここがポイントですからねいややっぱりどうなの最近忙しいんでしょうそうですねま、まあ、ライブ 忙ししししいいいいいででですすけど、はい、楽楽かからあ楽しいからあね、はい、今回はセンターーステージ楽しいあー楽しいもうアルバイト40年。<笑> 社社長は社長は年い<笑>いくやりおーあれえ方法ってないですか別に。ここれはこう 으아으아으아으아으아으아으아으아정 <웃음> <웃음> おなおああじゃあじゃ あ, ゃ あ, ゃ あ, あ そ, そろそろ果物チームあファイルチームあっでもいわゆるあおばこ ア, アボカド入ってるからおおいい感じだ何色とか色はいいよすごくいいこっちのチームは色がいい、ね、これ を, こ, れをこうしそうそ う, そうこれを、うん、スネップがスネップがねさすがベーシスト気をつけてあお願いしますよお いい感 じ, い い, 感じ遅 い, いいねえ、ね、ああーああ時間長かったんですけど<笑>さあ<笑>あー 面, 白ここ面白くない魅力は魅力は面白くないから大丈夫<笑><笑>今知ってます<笑> もう何でも面白くないから食べ物 で, で食べ物でてねやってくださいあーっおいしいあらこれは時間が長いかからそう時間あっ時間が長いからね僕 こ, こが初めてだからこれ<笑> 2番目だったからあのー、大阪の食べ物はたこ焼きお好み焼き有名ですけど他なんか日本の食べ物で美味しいものリディオンの寿司あ寿司ね寿 司, 寿司ラーメン大好きですラーメン大好き、はい、あラーメン入れる 大丈夫です<笑><笑>。これは。あ、ジョウヨンさんは？ジョウ ヨ, はョイヨはンは鉄板焼 き, です焼き、鉄板焼き。鉄板焼き好きなんだ。<笑>あ、ジョまさにもう鉄板焼き。海鮮焼き、海鮮焼き、海鮮焼き、海鮮 し, ゅう 海, 鮮し海鮮だけ焼く？<笑>いや、もう全部入ってる<笑>、はい。エモンさんは？僕はもう全部好きです。何でも好き？何でも好き。オ ー, ープーン。うまくいったね。<笑><笑>僕も何でもできるから。ジョウヨンは、は<笑>ああなんか。 なん。ああ。何してるの。うん、そうそう、あら、ハロー行くんだよ。超うまいね。超うはい。なんでも面白くないね。番組だから。もう一回ひっくり返してください。<笑>そしたらもう大体完成です。わんそん。半ソンドラじゃよ。うん。ああ、いいね。Sorry? これもですか。これ。これ。<笑> もうこれは大丈夫。これは、ハンバーガーのペギー。<笑>アルバイトさんがこれ、これ一回やってもらっていいですか。アルバイト、うちのアルバイトすごいよ。あれは。<笑>あ、意外と、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ、だめだ。四十年だから大丈夫。ええー、あれ、うちのアルバイトはすごい。おお、やばい。やっぱりアルバイトさん。半蔵のろ。ひ、片手で。行く。行く。これ面白いところで、今日の一番。 できないあい<笑>あっ調子いいいつも面白くないな<笑>番組だから<笑><笑>さあスイカだよ ス, スイカ ス, スイカスああもう完璧だ<笑>じゃあみんなもう焼けたねじゃあこれから最後にデコレーションしてもらいます、はい、デコレーションみんな知ってる通り、はい、ソースをかけて、はいはい、ソースをかけて、はいはい、そしてかつおシをこうかつお節かけて あとノーリーをかけて最後にマヨネーズで絵を描いてくださいえっえっえっえっえっですクリームクリアでまずソー後 マ, マヨネーズでねああいい感じやな美味しそうだねうちの店に来たお客さんの中で一番美味しそうだねそうですかうん頭いいねそのままだねおいえ おいい感じ、いい感じ。はい、じゃあ次。ああ、カツ節かつおー。に、海苔に。お美味しそう。これを手で。これでもいいですよ。はい、あ美味しそう。<笑>おっ。何、何ですかその。いい<笑>ほぼかかってないね、それね。マヨネーズフィニッシュ。ああ、最、は、え、い ああ美味しそうじゃないこれ美味しそうだねあれあー、終ったそれな、それなん、okay. それなんで目です目僕の目僕の目の全ああー、ホクロホクロまであら四ンーアーイス四ンーアアイス僕の犬スコ息子息子シンバです なんかこれ今日はじアートじゃないですかアートだよね完全に普通に今写真撮ってるよ何でう完璧完璧なじゃあワンソングかなはーい完成<笑>えー、じゃあまずミスターヨンハランお好み焼きの名前は見えるお見える見えるヨンハさんの目ですはい、はい、じゃあ次 ジョヨさん、食べてみてあ食べ て, て食べてみて食べてみて名前は食べてみて僕のお好み焼き名前はシンコノミ焼きここの犬の名前がシンバですけどシンコノみ焼 き, 新好みやきああシンコノミ焼 き, 新みやきはいはいはいさあじゃあ最後最後見ようかしら名前ははいスターねスター ススターターねあスター ね, あスターねー理由はスイ、はい、カが入ってから入ったからスイカを食べた猫スターねー<笑>わーかなりおやじですよ<笑><笑>さあじゃあ食べましょう食べましょうみんなそれぞれの食べてみて一番おいしいのを決めましょういただきまー す, いただきまーす、えー おおおいしいいいししささんす、うんすの食べもじゃススイカの イ, スター、ね、<笑>スイカカた猫ちょっとみに、ね、いしですねちょっとくんの。 なんか、ちょっと不思議な味がするねこれあんまり<笑>、はい、あっじゃあちょっとジョンヨンくの食べてみてね、はい、食べてみて食べてみてうん美味しいしいですかはいしいね美味しい、ね、<笑>美味し い, 味しいなんでこんな美味しいんだ 海ばっかり吐いてる<笑>ちょっとジョーンシングのやつうあっこれ美味いこれ美味し い, 味し い, 味しいうん。美、う、味、んうん、反応が本当に違いますねここ こ, こ, これも美味しいわ美味しいですよ、うん、ここは本 当, こ本当に美味しいからここだけ食べる<笑><笑>じゃあちょっとあちょっと先生 食べてくださいいいチチーあーうはは…ありがががとしここここれはこれはれれパズズ美味しいね美味しいよやばいなこれわ反応本当に違いますね。<笑><笑> う<笑>ん、これめっちゃ美味しいわ。で、このパンのあったんか。素晴らしいね。<笑>あの、自分で焼いて食べるお好み焼きはどうですか。初めてですけど、本当に美味しいですね。うん、はい。うん、このものも。スイカないところは美味しい。<笑>しい<笑>本当にこれ。スイカないところは。スイカないところは美味しい。あ、ここあ、ここ、スイカないです。はい <笑>うん。スイカないんだけど全体的にスイカの味がするね。ジョンモさんも美味しいよ。でも僕のスタイルは。<笑>みんなスタッフがいなくなったけど。うん。美味しい。1位決めました。まあ1位決めた。僕は1位ははい。さん。おやっぱり。うん チーズの味が美味しいよね。美味しいですーーマンマ、うん。うん、ジョンシン君は誰が一番美味しかった。僕は。僕、うん、の方が、うん。一番です。はい、い自分が一番です。嘘つきジョージン君は誰が一番美味しい。ジョージンは絶対自分の。<笑>絶対自分。ねえ、誰の。自分の。<笑><笑>ヨンエさんは自分のでしょ 自分<笑><笑>ちょっとうちのアルバイトに食べてもらおうかなあの40年やってて初めてだからなんか時々ですね40年アルバイト<笑><笑>もううちのうちのアルバイトがね意外にうまいんですよ<笑>ジョンヨン君の見ただけで笑ってるからね<笑><笑>おお<ー><笑>でも「あっ」しっかり言わないから<笑><笑> 色が悪いけど美味しいあ、色が悪いけど美味しいジョンシン君のこれはアボカド入ってるから、うん、どうですか、うんおキムチ入って る, キムチ入ってるは い,、うん、いあ、美味しい美味しいじゃあ人気がないのでいっぱいあります、ね、<笑>はい<笑>、はいはい、スイカ入ってますからスイカないところでスイカないところでおおいっぱい 今すごかったね。今までうんうんうんじゃあちょっとこの中で一位を選んで。一位と最後。最後。一位と最後。だけ。一位。おーおー。一位。最後は。美<笑>味<笑>しいですよ。<笑>でも、うん、私が社長だから。ああそうですね。そうだね。 うん、今日の一位は。個人的にね。はい。ようはくんの方が美味しかったな。やっぱり、ね、チーズがもう最高に美味しかったね。僕 も, もういつも頑張れる。ありがとうございます。じゃあ、じゃあね、あのー、せっかく一位取ったから。今日はプレゼント用意してるよ。うん、やっぱりね。コングラチュラ一瞬。thank you、うん。 これあげるからわーあのー、これ持ってきたらいつでも食べれるからただでおい や, でいやこれ本当 に, 本当にいいよほしい本当にほしい本当に僕も1個くださえほしいほしいほしいいやいや 鏡, 鏡じゃない鏡じゃな い, 鏡, い, い鏡じゃない鏡じゃないからこれ<笑>鏡じゃない<笑>鏡じゃない<笑><笑><笑>本当にいやこれいい本当にこれいいよこれいいでしょうわーおめでとういや どうだったいうちの店ああ、本当においしかったで す, 美味しかったですよかったはい、えー、これでまたあのライブ頑張れるでしょ う, う、ね、もちろんもちろんや、入るよね毎度おきに毎度おきにいやありがと、ありがと う,、ね、うありがとうございますはい、お疲れ様でした<笑>お疲れ様です。した暑<笑><笑>い暑い暑い暑いいや、これもう何もないですか<笑>欲しいです、僕も本当に